それでは誰かちょっとあのマイクサポートいたら頼みます。ラウンの方が行けるか。向かって行ってくれ。 はいオッケー、いいですよじゃあ、えーょうちゃんあの者、ー、テストプレイ終わったら始めますんで。あというか、始めななんかないいや今、あのレコード、ちょうど配信されてるんで、じゃあ、えー、草さんからなんか始めの一言だけもらって。 始めたいと思います。はい、はい、じゃあ、草さん、どうぞ。あ、どうも、草です。まあ、ちょっとプロデューサーです。あ<笑>急になてになまあ、一応、今回は、えっ、ー、と、若者対決ということで。これ、あの、どっから申し込みがあったんですか。これは、えっ、ー、とー、はい、ハーデスボイ君がやりたいというのが聞いてて。おーで、まあ、ちょっと、まあ、エホンダなんで、ちょっと難しいんですけど、組み合わせ的に。あまあ、若いし、乗りに乗ってる二人ということで、梅君が、まあ。 主に倉橋さんからも上がりましたねこれ、2人がやるならいいんじゃないかっていうなるほどはい、でまあ声かけてみたら、ちょうどあの2人ともエースにいたんです、あそこではい、そこでちょっと2人がやりますみたいな、そうそうへーちなみにんンく君、ごめん、あのこれ重代対決って言ってたんだけど、今、んンデ君何歳 ?19 あ、よかった、ギリギリ、まだ19、あるとも い, い、くつ？ 18。 十九歳十八。年齢大丈夫ですか?。厳選的には あ, あ、まだ大丈夫。あ, あ、よかった、よかった、はい。まあ、ということで、まあ、よかった、十代対決<笑>あれ。今<笑>、二、まあ、人にはちょっと、もう伝えてあるんですけど、ホンダフリーズが起こった場合だけ注意点です。ハーデスボーイというの負けになりました、ね、全然。ハーデスボーイの負けですね。ねホンダフリーズはハーブスボーイの負け。はい、そこだけ気をつけてもらえればと思います。はい それでは、ね、皆さん、始めていこうと思いますのでよろしくお願いします、はい、第7回小物道ハーデストボーイスーパーホンダ VS ウネ X ガイル始めていきましょうこれは1本目、どっちが取るんですかね、はい、1本目、見ものですよね。さ, さあ まあホンダをホンダには S ホンダにはサマーマチいいんですかね結構あい い, い, い、ねうんじゃないですかね実際横の合戦が S ホンダとどんいなので、ね、ああやばいーあ生き残ってるこれはでかいですねそうですね二発目から食らうっていうのはちょっと予想してなかったかもしれないおっと掴んで2番にっていることはここはそうですね多分と最初の飛びを食らい投げするんだと思ったあなるほどなるほどと思っていったんでしょうけど。 2発目から食らわれたから多分ずれたっていうことでしょうねここにしたら、おーっとよけるこれ下がってソニックがかなり安全にこれはこれがスニパターンです ね, ねポイントとなる技はソニックと<笑>ソニックと腹いぶりかな 何, 何をやったらするかというところなんですけど も, をる こ, んけどもこの強感のつかみですね確かにこれがヤバいで す, ですが x ォン e よりはややマイルドさあ前打ちでね距離離れるん で, そうなんで、ね、いいかなって思いますそのためには今日で打つのは大事かもしれないまだこんな鋭いかはあこんな若手 あ, あいやあ様サマー待ちあれはよラジャンプでもよけられないですね バックソバトが強いことをステ ル, ルが早かった、まあ、これがね X にはありますよあさあウネがまずは一緒しかしもうお互い研究してきたところが見えましたね、はい、ウネガいルとしてはこのバックスパットで下がりつつ 対空を取りたいところなんですが、うん、対空はまあ若干ジャンケンになるよう な, なり、ね、気はしますね。ややなりますね。サマー以外はなっちゃうんで、でなるべく死なないようにジャンケンするのが大事。そうですね。かもしれない。いつでもいいんで。そうですね。うまーい。さあ、これはちょっと高い。ントとかアンテルとかアンテルできないのがつらいですよね。岡山岡山蹴からは い, かい、ねはい、とか言ってたら、勝だったからか。 あ、そっか。ショウ の, のあならできるんですね。そ知らなかった。シュウでもいけんのかな。ちょっとわかんないけど。やばくないそれ。大概ならあったね。大判としゃがみ中陸あいうちになったけど。なにそれ。そんなエスホンダはそんな判定あるの？まああのエスホンダは、まあ。あのー あの拓オーパンが X ォンドと違う判定するですごい横に長いんで横に長いっつってもつっても中足に当たる判定ってどういうことみたいなまあただただすごいよねうえいやこれはハーデットボーイが先読みしている人間国ッエルタ総額におっいい垂直だうーっヨよヨツしてくるうーんまあ打つしかない あーうわー使っせないあれはバックアンプえっ、ー、とね突き大百貫歩いてただとああまあでも大百いやあの、こかして大百貫すると あ, ーあのダブルスマ裏にいくのかちょっと分からないが、まあ、エクスガイルなら行くんですけどねあーっとどっかに行ってしまうさ、まあウネ2勝で スピードを広げる。はい、そう。ということでね、コメント欄では吉尾さんが解説してくれてるんで、あ, うで、ね、ありがたいです。す吉尾解説どんどんやってください。吉尾 K KY の苦い兄弟も今解説的にいるんで、ああおうまいな今の。うん減ってますね。うん。 すね、当たんないですね今度は中圧対策、まあ、技はいくつかありますがあさあ打ったまあ結局そんなん潰してる場合じゃないで難しいですよね、はい、潰す行動はやっぱり弱い行動だそうですねおめくりずつきかなああなんかち ょ, ちょっとダッシュ台場ババ的な動きになってきた<笑> うまい<笑>え、これすごいな長いですね本ダは、えー、決定的な攻め手はありますそれがつかみ技これが入るかどうかでかなり違うんですけどさあ出足もダイヤ足は ね, ねまあマキック狙いで痛い痛いキックですね痛い痛いこの技は ソニックに勝ちやすい代わりに中足に負けやすいその代わり女 o n d a の相模城キックはソニックには無力ですけどもツーアウを一方的に中途半定しますくんがあんまり距離調整をしなくなってきたそうですね<笑> と, りとりあえずソニックとしたためを意識するのが大事と見てそうです ね, です ね, ねまあでもこれ画面越しに行く方が行く前が結局手が動くで 危ないので、ね、ちょっとやっぱ上、上をちょっと潰しとくのが大事という感じですかね。うん、これ、S、え、S. M. は F. ポットボタンと違うじゃんっていう考えですね。ああ、あと死ぬやつだったけどね。バンバン迷いましたね。あと潰して、当然、ね、マイルの通話する。透かして、オカマ蹴りというのも、まあ、確定は取れるので一応。 まして読み…次の読み合いってか読みじゃないよ読みじゃない次の読み合いじゃないんですかい一回読めば…スカリにオカモギリ入ったゃうあーあマジで、うん、あきたあ、そっかネックリ当たらせ S ホならではですね、あれ溶けるから溶けるねなるほど S ホンダならではを使ってきて あ, あ, あーーー、はい、いったコンボこれで2にいい勝負だ さっきのピオライ の, のはですねフガフガの掴みが長かったからですねリセットされちゃったんですかねあれヒ、ね、ット、ねはい、カーブは出てますけど3点入ってないんであーっとあっあってっ迷うわ僕だったら掴んじゃうどうでしょうつかみの方がねうん 殺意は高いですよ、ね、さっさとこのコ殺ス力は高いですねさあ、ウネガイルが色を変えて今度は百貨待ちさっきも見せましたけどもジャンプ攻撃の直後に百貫もうまく使ってくるのでさらに下がって対応しようとい う, ういう感じですよねじゃ あ, あーっとさあちょっと前に行きたい あのジうーん、ダイヤ縛りやばい気がするが、突然でさあ、後にそうですねあれ、腹でいいんだよ腹、あー、まあ S ホンダらとそうなんですあ、引っかかり方だとあー、そういうこと、そういうこと上行った危ない、危ない、危ない、危ない今の早まってボタン入るのと内角<笑>で突入という部<笑>超危ないやつですねうまいなあ、中圧対策が張り止まるんですね あーっと見せていったが あ, あのめくり頭突きはですねあのリ、ー、ターンが特大です詐欺飛びに行きますめくりでかつまあ、ガードされるとなぜか密着で落ちると、ね、密着で落ちてどっちがいるか全然分かんないまあさま打、あ、たれそうな気はするがどうだろう打、うん、たれたことないよ シューパー対空できたちょっと出足払いがやばいあっ橋原で OK なんだ表から行っ た, った裏あっ持っていったさあ俺の殺人も見せていこうとまあねく君のいいところですよねーーこれは結構あのー、もう対応じゃやりきれんっていうのをもう若干悟ってやりにいってる感は見えるんでーー、うん、いいと思いますよ むざむざやられるよりは全然いいですにそうだあれなあれ な, あ, あ, 本当は危ないあれ な, あれ な, あれな当たったら最後めくりで海底で投げかくってことは特殊な目に見えませんね無理ですねじゃあ、はい あまあ、スタブ飛ばれたって感じですねメキフキは、は, はしないで す, オカードですさあ早い危うサマーがたまってなかったなんか体力負けてるそうですね火力がさあ逆らっていく、うん、スタブ狙われた狙われ た, われた逆らいすぎましたねさあ4対2カーデストボーイが 4でリードを広げ る,、ね、広げるなんと2連敗のあと4連勝ちょっとねスタブから死んでますねスタブはねあれはもうワンポイントの技なのでさすがにメインはやりすぎ<笑>あの体力もう体力も出せないですね下がってライドは空耐球も強いですバックジャンプ強パンがとにかく鉄板ん間は カラジャンプとかも混ぜてくるので、それに対して、ちょっと届かせ る, のとかやってるあ技<笑><笑>が必要。 が、非常にうまくかかっているのでそうですねああ飛ばれこれさえきつい、きつ い, き つ, いきつくなったけど大丈夫になったか<笑>しかしこれは体重1個移らなければお頑張り頑張ってる頑張ってるのはラストボーイだった5連勝ヤシニにズ突きもまあ、やられてますね いやーキャラしてますねーなかなか難しいまどっちが練習できたかといえばおそらくアーデスとモエロが練習できたと思 う, 練習してきたと思うんですよ、まあねまあ、練習というか今までの知識もあるだろうしねうんうんあんまり表に出てこないんですけども危ない危ない危ない危ない れこれバックダム…ガイルのバックダンっは…あんまり信用できないですね、すね今度戦はさあ行った行った気持ちいいこれはハーデストゴールをなんか喜んでるここ始まったのあぶねーいやー怖いっすねまあこれは…うわあぶねーってマジでなんか怖いなこれあれ当たると… 2ターン特大と考えれば… ア う, ああうんじゃないコとトローすごい勉強になりますねおっあ返されるこれ一発でひっくり返すよ焦りすぎないのか焦ってしまったね焦ってしまった ね, <笑>っったね<笑>いややっぱねーこれがうねくんですよ、ね、あバックジャンプしたいところいっぱいにしないといけない桜櫻井様表から行く あ、暴れて死んでないのでセー部死んでしまっただスマート。おー、うめよ。次スマートはさあ六人六人になってますね。す修正ポイントがねあればやっていきたいですね。 さあーっと開幕気を抜いている<笑>ちょっと気が抜けてる<笑>あーっとこれはうわーうっうコパンで止めてこれはもうなんかいろいろ相打ちでええやんけという感じ今サマーがたまったと思ってたまらなかったです ね, まなっですね、はい、えー、っと、まあ、これは全然いいですね あ, あ、あで食ら う,、うんうん、うーあーこれはーあと今のは横のがたんった 前, に前に入れちゃって、ね、いやうめえぞハーネストボーイがさあ頑張りを見せる あ, ーあー痛えいけ、はい、さあこのドット命をもらったがあー出たよ ダシッパーは強すぎるそうなんですよね判定も悪くないあっと頑張りのソリップからどうするこうなった時にいこうなった時にさあコパンからさあ粘りったさあ頑張ったさあただでは終われないぞさあダヤシ危 な, 危ない危ない今のも危ない あでも、あ, あう、このさあ倉井さんはやってくぞそしてこれもやってく<笑>、うん、まあめくりはあるよねこっち側に百0 0巻サイなければああ対空され て, されてちょっと早いかそうねはじく光りがあったねこれはすごい 2連敗7連勝でハーデスボーイが一気に持っていくスああホンダなめんじゃねえよとあ、ま、岡釜蹴りは知らないんでおーっとなんか<笑>ずらしてきた今日の岡釜蹴りは知りませんナイスオマこれを繰り返すしかないアイルはお い, いです、ね、ああ<笑> 弾高かったさあちゃゃんんと、ちゃんとちち見たたいいいここをじっってくくじじりりね、たねねしきそうですょっと早いとね、大キックに潰されちゃうところでしたね。 あ、でもすごい勝ってますからねやっ、あと投げてーあいまつ推着はどうなんだろうねどうでしょう ね, うょうねさあ、バックゾソフトで悪くはないさあ、まあ待ってて あ, あ、これをびっくりびっくりやるんだええ。うー<笑>いー今のもね、ダイヤキを勝っから狙われているのはもうわかってたんだので ここでソニックああなるほどソニックニックか取ったそう詰将棋はしっかりしましょう<音楽>やっと取ったウネ、ね、7対3 <音楽>さあ あ, ーあーっと食らってしまってしかし頑張って暴れるキリキリ頑張って暴れるのは大事頑張って暴れたけど半分減ってるぞ この張り手ポツから使い方が非常に前。大事。若さ。若さって。若さってなだ。サマーソルトキックは振り向いている気がするが。おいーー。体力を使われてますね。ねそうですね。サーえー、いや。ベストボーイのこの老快なパツ周り。 これが18歳というから恐ろしいですねさ あ, あ強足強足強足いいカバーでしっかりずらすちょっとね上くんよりのマイクになっちゃうけどさあしかしこれはポパンはいーーンん、はい、マスクお待たせしましい、はい、どうぞどうぞああどっちどっち<笑><笑> <笑>うわっ弾うわ玉かかるんだねやばいとああこれはおおわかったならない裏じゃなかった客官は無理に空対空をしなくてもオーケーはオーケーで す, です最終兵器アドバンシングガードああ難しくないむずいけど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 怖いねでもうしょうがないっすよ ね, <笑>ね狙いはいいわしの行動は死ぬんだぞとあー、えー、そうそうそうってれば、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそううわー怖えああれ下手するとソニック出ちゃうかもしてないねああ最悪のやつ投げられるよねあ カメラわないことさうわなんか潰れてるけど<笑>すごい足元の判定もちっちゃいっぽいですねトあのトミック不安なプリは危ないぞこれは怖いぞートダメ味はきついカお構い切りガードしたときにエストコンナならではの読み合いがあるのでああー噛み合ったいやまだまだわからないどういくかこれカまえとちゃんトおート<笑>大パンじゃない<笑> あ8対3胸これは取りたいあ ー, あー勝っているのはベストボーイこれでリッチいやーさあ9対3になったもう決定守備は絶対できませんまあ読み合いポイントをどこに設定するかっていうのがまあ、ガイル側が決めるっていう感じですかねまあソニック…ですからねそう、結局… あ, あと 投げて、これは下がってソニック。まあ、一ミスでかいですね、これ取れるのは。トバットで。あいつね、オーケーって言うけど、減ってるからね、対空トバット。まあ、しかし。おお、パンデなンで耐久そういうのもある。なるほど、そういうのもある。そういうのもあるんだ。小笠原さんですね。<笑><笑>やっていく。<笑> でくかなるほどあっ悪くないあこひょっと横蹴げの後に抜けるブスキが狙えるだとそれは僕は面倒くさいですね<笑>そうかなそさあここでうまくペース作りたいところだがはじまったー投げてうわセーフ<笑>さあどこで逆らっていくか中がいいー、えー あやー<笑>さあリ ー, チでいやリーチですね、まあ、うわあやべえなこれ な, こ れ, なこれやべえな<笑>やべえなこれ国立スクループですね絵的に面白いですね僕<笑>面白いです ね, <笑>ですね<笑>ススほとんど見られない光景さ あ, さあ船粘りたい粘りたい 最初の2連勝なのか転んでしまったがこれはハードそばい詰め寄るソニックで下がっていくあとはいい垂直うまい下がりたいおお下がって る, 立っ て, るー立ってますねー ああ、九対四。まあ、結構今までの、この位置は、だいたい片方が五も取れずに死んでいくんで。そうですね。まあ、頑張ってほしいですね。誰のことを言ってるんだ。じゃあみ、みんな。みんな、ああ、そうだす、ね。みんな、みんなね、みんな、三とかで死んでいくから。<笑>そう。おお、準備したのに、ね、ああ、これも心配だったが。頑張ってほしい。ああ、マジで。生きてるこって、で、本当に。 さあソニックモードから形を作っていきたいか最高の足払いを歩いてやりたいんですけど勇気がねー、えー、ああじゃなんか出てちゃって死ななかったけどあえ死んでないなんで<笑>なんで死んでないのえっそんなことある<笑>全然死んでないけどびっくりしたわなぜか さすがにのけぞるさすがにのけぞるわ あ, あんなんパワーもンだからこれはおっとこれは運が良かったぞそうですねこの運を使っていきたいさあソニック歌ういやあスタブにあ田君まで粘あ始めたあっあれソナンです らなかったのあですソニックさあこのソニック踏んだりしないんですよ ね, すねファデストボーイズがね逆に投げたーうーわー一瞬でしたねこれは取っていくさあ今度は勝負を終わらせることができるのかーー<笑>さっきから押し寄せされまくってるダイアスをまだ振っていく大枠<笑>ダイアスは何なんだろう何<笑>だろうね あの蹴り対策ってなんか弱い気がするさあそばにしあっそれはすい怖いですねうわ、ん、ーなんだそれそばっと潰れたけど一方的にだって強じてるでしょ潰れたのはーこれはー目の前目の前あっ呼び合ったうわ ー, あ ー, あーということで勝ったのはハルソワイ アは絶対4でしたお疲れさまでしたじゃあなんか宣伝してってもらってねはいいや面白かったすごい面白かったそれではえーハーデスボーイ一言喋ってもらいましょうこれカメラいけるこれなんかダメなんだよねでは はい、では、えー、お願いします、えっとはい、何とか勝つことができました、えーはい、まあ、自分のやりたいこととかもある程度できたんでなんだろう収穫ありましたねまあありがとうございましたはいおめでとうございます非常に見応えがありましたありがとうございますさあうね君も拍手で迎えてというところでそれでは、えー、今回のこの獣の道は小物道 獣道だねよ小物道はこれで終わりですで、えー、草くん次回のアピールをお願いしますあ、どうも草ですまあ、ハーデストボイくんねくんお疲れ様でしたすごい 見, 見応えある試合でよかったですじゃあ次回予告になります12月2日ですね V3 の後まあここまではいつも通りなんですが小物道エ8小手くんのサガット対倉橋ガイル やらさせていただきますまあえっ、ー、と XS で神殺しと評されたコテ君のサガットと倉橋さんがガイルで迎え撃つというさあ倉橋さんがどんだけ勝ちたいんですかいや ー, いやー倉橋さんは勝ちたいでしょうけ ど, っっっけどやっぱねあんまり一方的になりそうな試合よくないよちゃんとしよう<笑>ちゃんとさやろうよ まあ、ま, あまあまあ、シャツさ、なんかいい、なんか競ったねみたいな感じになる組み合わせを。まあ、お互いがやりたかったらいいんですよ。お互 い, ら い, い、ええ、誰しも、思うよ<笑>、うん。うん、まあ、貴重な意見を参考に。ち、う、ゃん、まあ、と一方的になるから。ありがとうございます。うん、じゃ、よろしくお願いします、うん。というわけで、ご視聴ありがとうございまし た, まし た, ました。トレビンもありがとうございます。はいますえー、助かります。 あそうだね。あの、吉尾マイク待ってるからね。頼むよ。では、今日の配信はここまでとさせていただきます。